時空航海にしゼロ号バツバツ。ビヨンダードは悪魔のような少年と彼のネットナビに支配されていた。だが、私キャプテンクロヒゲとどうしチるのはめげない一度は敗北をクしたがこの次は必ず倒してみせる。光レッドコロックマンを。たい リアリング目指すは、総工の管理システムだ了解である。<笑>我ながら見事な作戦作、フッこれで超巨大コピーロイドが作れる、べく。フック。<笑>大きいことは、いいことだ、フック。分からない。 黒ひげとチロルはどうやってコピーロイドを手に入れたんだパカバカ<笑>パパあいつらがこのデーモンデコを盗むのと何か関係があるのかなネット黒ひげたちは何か手がかりになりそうなことを言ってなかったかあそういえばつかないっしょ材料不足なんだもんだからテッとデコ人形集めてんの材料だってそれだ 奴らはデーモンデコからデコニウムを取り出しそれでコピーロイドを製造していたんだデコに何それデコニウム…重金属の一種だよデコニウムはコピーロイドの制御回路を作るのに必要なレアメタルクロッケルの代用として使えるんだデコニウム自体もかなり貴重だがこのデーモンデコにもごく少量使われているこのチップにねおネット君、ヤイトちゃんからだよ ネット大変なのネットガブゴン社のデーモンデコ製造工場にダイブマンとサーガスマンがお願い早く来てそうか狙いは減量倉庫のデコニウムださ、はあ僕クの出番作る管理システム見っけ 今ドアを開けるであるスマートミサイルあそこ もう少し早やつらとデコニームの関係に気づいていれば…コピーロイドを作って一体何を企んでるんだクロヒゲとチロルは…<笑>次に完成したぞ究極の超巨大コピーロイドがおっきい思ってたよりも11倍おっきい身長5 8ル、体重 560tm! はっきり言って非常識なんまでにでかい大きいことはいいことだプク顔が二つあるどうしてプラグインすればわかるプクバブルマン何から何までお膳立てしてもらって鬼きるぞ何の何の悪の総帥、ネットとロックマンを倒すためだプクそうだネットを倒してわしらがビヨンダードの新たな支配者になるのださあ悪党退治に出かけるプク もったいないでサーカス 怪獣映画みたいつくやっちゃえー、やっちゃえー、黒ひげとチロルメなんということをネットに連絡同時にディメンショナルエリア展開了解ディメンショナルエリア展開うこれ以上は俺が許さないクロックオッケージョン 倍デネ、ね、トム胸にサーカスマンの顔はくっついてるダイブマンとサーカスマンが一つのコピーロイドの中に入ってんのか来たかネット合体ダイブサーカスマンマチロですいっちゃ であるデコニウムはコピーロイドの専用回路を作るのに必要なレアメタルクロッケルの代用として使えるんだ。 制御回路を破壊すればあいつは動けなくなるそして制御回路の場所はデコニウム反応があるところ分かったサーチ開始制御回路はあのパイプの中だギガウェーブである りつつぶせネネネッットトの最後っぷくネオバリアム う, っそう・・・そあいつ大丈夫かエここだだンタパイプだ。 今だっバトルチップビみみ、えー、<笑>ッグボム 内側からの攻撃は跳ね返せないぜこれに懲りてあいつらも少しはおとなしくなるだろうだといいがなありがとう遠山ンン助かったぜ いシップダメじゃないわよこれから。 するキャプテン、どうするって、どうしよう。なかなか面白い見せ物だ